サイモン、クー、ウル、メント、サイモン、サイモン、サイモン、地球温暖化は今のまま行けばどうなるのこのまま今のまま今のまま行けばほとんどの人間は死ぬ。ええー、冗談でしょ いいい。い。え、冗談でではなな大げさでもない私のもちろん限られてる判断だけどこれはマジあり得る<笑>このように突然言うのは気まずいけど地球温暖化はこのまま進めば先の表を見てほとんどの人間は死ぬしか考えられないんですよしかもはるか彼方の未来でではなくてこれから数十年以内に遅くても二十世紀が終わる前に 理屈は簡単地球は暖化によって異常気象が増えてる異常気象は熱と干ばつか逆に浸水で植物を滅ぼす研究によって地球の平均温度は一度上がると収穫は大体 10% 減る というと、地球の平均温度が10度上がったら、植物、つまり食べ物がゼロになるってこと具体的に恐れてること一つは、異常気象によって世界の主な国層地帯が全て不作になること。アメリカ、ロシア、中国の収穫が同時に失敗することはありえなくはない。で、地球温暖化が進めば進むほど、その危険性が強まる。不作になって食べ物が足りなくなったら、人が飢える。飢えてる人はそのまま行っといて、死ぬまで待つわけはない。 移移動動すするるんですよ食べ物がある場所に移動していく大勢の人が移動すると難民と呼ぶいわゆる難民問題になってしまうで移動する人が増えれば増えるほど暴動や戦争につながっていくしかもあと一つの大事なポイントがあるこれは将来の話ではない今の話です現在今今日気象変動によって収穫が失敗したから戦争に陥ったシリアから生きてる人たちはいる。 彼らは地中海を渡ろうと、だいぶテインオーバーの船に乗って、その船は転覆して、溺れてる人が毎日出てる。しかも、なんでこんなに危ない船だヨーロッパの政府は、戦争から握ってるなのに、合法で入れてくれないから。なんで入れてくれない難民や移民をきっかけに、国家主義な政党は政権を握ってるから。私の国のイギリスはそう。EU 離脱問題のもとは、この難民問題。アメリカのトランプ大統領もそう。メキシコとの境に壁立てたいのは、難民が入らない なんで難民が来るさまざまな理由があるんだけど一つは気象変動私はイギリスの新聞ガーディアン紙のポッドキャストを聞いて中米の農家の人とインタビューでは雨が降らなくなってから農業ができなくなって家族でアメリカに行こうとしてるとお父さんが語った雨が降らないから家族で移動しかもその危ない旅に。 でこの移動によって権威的な政権が生まれてきてる今日も貧しい国で気象変動によって人が死んでる将来の話ではないそれだけで動き出す理由になると思うけどその苦しみは私たちにも来るんですよ私たちの国はお金があるから乗り越えられるわけはない日本はお金持ちなのに西日本豪雨や台風19号に多くの人が苦しんで死者も出たその2週間後に ーバががままたたたた浸水したよ、ま、た死者が出たもちろん貧しい国だったら被害がさらにハリケン・ドレアンはバハマレッドをほぼほぼ下ろした気象ショックがさらに大きくなると私たちの国は対応できる力を超えていくに間違いないしかも今は産業革命の前に比べて気温 1.1 度だけでこんなに被害国連の気象変動に関する政府間パネル IPCC がこれ以上は世界で壊滅的な被害が出ると予想している 1.5 度上昇を2030年まで突破する 見込みですよ2040年は2度、2 0 5 0年は3度、2 0 7 0年は4度、6度、2 1 0 0年は7度覚えておいて二酸化炭素の排出は今でも増えてるんですよ増えればこの結末になるしかない地球はんかはそこまで行けば私たち人間はほとんど死ぬ しかないこれは私の勝手な古代妄想ではない。これは気象変動の研究者の意見です。IPCC の警告書もあるんですけど、2019年11月5日に出版された、研究者1万1000人が署名した記事によって、発本的な対策取らなければ、計り知れない苦しみが来る。計り知れない苦しみ どういうことどういうことかを具体的に言うと、例えば地球の平均温度はプラス4度になれば、暑くなって人間はこの黄色いの部分には住めなくなる。北半球はカナダ、ロシア、北ヨーロッパ、北極。北極って氷だろ。南半球はパトゴニア、南極。南極は氷。 地球温暖化が進んだら氷が溶けちゃうよ。北極の氷が溶けちゃったら海しかないよ。しかも両方も半年太陽が昇らない。今その黄色い地域に住んでる人は移動するか死ぬか。でももちろんその地域に住んでる数億人のみんなは移動ができるわけはない。じゃあ。 死ぬプラス4度の世界はヨハン・ロックストロームポツタン気候影響研究所助長がこう言った4度地球の平均温度が上がったら10億かその半分の人々が生き残るのが難しくなる現代的な生活をしている少数派の人々が生き残るが間違いなくて不安定な紛争が発達する世界もちろんこれは将来の話だから予想です将来だから確実にどうなるかって何とも言えないでも可能性はないと生きれないで可能性さえあれば対策した方が いいいんじゃないのだってシートベルトするの今日は事故るからシートベルトしようぜ」じゃなくて「今日は事故らないといけれない」だから「念のためにシートベルトをする」「念のため」。 安全第一地球温暖化の影響で数億人が死ぬ可能性て現実にあるならなるべく対策するのは当たり前じゃないのなのに二酸化炭素の排出はまだ増えてるストレートに言いすぎちゃって申し訳ないんだけどこのぐらい深刻な問題ですよ現状のままいけばこの世紀今から数十年以内に飢餓災害暴動でほとんどの人間は死ぬ可能性がある私もその一人かもしれない私の子供たちも今スマホで見てるあんたもそうかもしれないまあ<笑> 理論的に考えてみれば、私たちが住んでいる日本はお金持ちの国だから、私たちは生き残る現代的な生活をしている少数派の中に入る確率は比較的に高いと思いますよ。それでいいんですかほとんどの人間は死ぬ。だけど私たちが生き残る。なんかタイタニックの映画のことを思い出す。 もしくは 現状のののままいけば、この最悪の結末に向かっていく。もし現状のままいけばまだ遅すぎない今から脱炭素社会を救っていけばその最悪の結末を避けることができる希望があるでも時間の余りがないだから動き出すのは今今日も見てくださってありがとうございました私はサイモン何よりも美しいうちの家族を飢餓で死んでほしくないもんでした ごめんね深刻な話でも本気ですよ動き出すのは今だから動きましょうね